ここんにちは、ゆりこ大です。どうー今日は実はねマーネのの動画があありますよあの。最近やってたのピロシキーズの動画がロシア人の女性と付き合うのはマジで面白くてなんかよく考えたらイタリア人の女性もいろいろあるからなんかイタリア人の女性と付き合いたいなーとか結婚したいなーとかいろんなコメントも結構頂けたんだけど。 必要なポイントとか、まあ、結構日本と違いがあるということなのでおすすめしないかなって言いたいと思います。レディファーストは必ず必要です。まあ、当たり前ロシア人と本当当たり前のことで思ってるから角度をしなさい例えばエレベーターにえーといると降りるときにさ 先に女性を降りるべきなんですけど結構男性が先に降りるじゃんで、その先に降りたら多分女性が後ろから引っ張らって「お前何してんの?」ってのこぐらいがするから角度しなさい私だったら本当する「は」ってな感じ私はファストじゃんみたいなことですであとはいろいろテーブルとかやっぱりなんかプレゼントとか ドアとかドア開けてくれないとマジで自分で開けれんのみたいのものがマジが多いからちょっとあのガイドとかね買った方がいいと思いますでドゥエドゥエはデートとレスラーはすっごく大事前は出して た, たの動画はイタリアンのデートと日本のデートの違いはすごくものすごく人気になってありがとうございますでそれに対してはね前話してたんだけど ファーストインプレッ シ, ションがすっごく大事です。ああ、大事だからレストランともいいレストランじゃないともうイメージ悪いああ、じゃあ二度と付き合うな二度とも出ないということですよね。だから例えば 居酒屋あかん居酒屋あかんだよデートしたいだったら何が居酒屋うるるせえしみんな酔っ払ってちょろちょろおエレガントじゃないなって思われる女の子はすごくたくさんいるなのでレストランはすごくシックなエレガントロマンシストのレストランに予 約, 約した方がいいと思います何ヶ月前に必要なレストラン 何, 何, 何, 何ヶ月前に あのぐらいの人気のレストランにようやく し, してください。であとはやっぱりデートする時に格好もすごく必要なねなんかイタリアの女性私以外結構パンクとかそういうちょっと変わってるファッションが好きんだけど大体いいイタリア人の女性がね結構エレガントの服が多い気がするからなんか。 ちょっとよくわからないファッションをすると「うーん」ってな感じになるんですよね「うーん」ってなんか同じぐらい綺麗、なんか同じぐらいエレガントもうカップルもう想像必要ですだからまだカップルじゃないんだけどそういうカップルのイメージが必要ですね「たれ」のポイントに来たんですよ みんなの目の前にキスができない男はいらん。それが必要ですよ。僕の愛を世界中に見せてるよ。みたいぐらいの必要ですね。だから、イタリアに行くとさ、みんなイチャイチャするじゃん。公園とかレストランとか学校の目の前とかみんなイチャイチャする。それがやっぱり女の子好きかもしれないですね。やっぱりみんな目の前にすると、 私のこと本当愛してる見てるでしょってな感じの方が嬉しいかなと思ってますでも日本人の男はそれができますかでもこれができないとイタリア人の女性がね怒りますよなんで今したくないのいやだってさみんな見られちゃうんじゃんじゃあ見られてもいいんじゃねえかよってぐらいは怒られるよ確かに 確かに 怒, ら怒っちゃう怒っちゃうあそうなんだじゃあもしかして違う女の子がいないかよって思うぐらいみんなジェラシーそうこれはポイント 4, 4で4はそういういジェラシーイタリア人の女性はものすごくジェラシーだから例えばそういう「あなたは愛してるよ」って言われないと不安。 前あとは3時間のメッセージも来ないと私のこと嫌われるんじゃないか な, かなって思う始める<笑>で例えば1日とか全く連絡きあのなんか来ないとあ上着されてるって本当普通に思うから思うからちゃんと「あこの子好きんだな」使いなんか伝えなくちゃって思うぐらいですねだから「TR も TR も愛してる」っては本当毎日ほとんどみんな使うよ アイラービューとかと一緒、で、日本人の場合は。好き、可愛 い, い、可愛 い, いんだけど、イタリア人の女性と合わないかもしれないんじゃない。そう、それ、テ ィ, ィアーマンー、ティアーマン、ティア。か、か、か、かんちしないと、そのレベルぐらいにならないと<笑>、やっぱり難しいです。そう、だから、イタリア人の女性がね。 ものすごく、そばかすそこはやばい<笑>イタリア人の女性がすごく束縛されるんですよだからものすごく今と違う女性となんか喋ったら今と何が何が喋ってるん誰とえいつ出会ったのえ彼女は誰何歳どこに住んでる両親は何してんのとかはジェラシーですよね<笑>めんどくさい ポイントチンエイタリア人の女性は裏と表がないからすすっごくダイレクトですあの日本人はねなんかありがたいぐらいは3つ木を使ってるんですよねだからいろんなものが例えば例えばねあの「受けたプレゼントはこれが好きじゃなくてもありがとうございます」って言うんだけどイタリア人の女性映えだとこれ。 買え な, いんだけど な, なんでこれもらったのってぐらいのダイレクトする例えば今今乾杯とかそういうお酒頼んでたお酒は例えば一番安いお酒とかおワインで頼むとなんか日本人は多分それぐらいありがたいなって思って「うん美味しいね」って実は美味しくなくても「美味しい」って言うんだけどイタリア人は「なんだよこれは?」 はあ、これ何のワイイタリアのワインじゃねえでしょって本当言うぐらい<笑>そうだからたまょっとあったまに心あああ強え強え強ええって思っちゃうですよね、まあ、それは女性によるだと思うんだけど結構強い女性が多い気がしてますポイントセイタリア人の男性のイメージどんなイメージですか 自信の持つものすごく辛いでもチャラいだからこそ自信がある女性はね結構なんか多分強いからこそあのー、自分の男は自信が持ってないと人気ない気がしますうんそれはね結構女性によるなんですけどやっぱり 自信がある男とか自信がなんかイタリア人の女性が大体みんな自信があるんですよね自信があるからこそ自分の男も自信があるが欲しいんですそれは日本人できるのかなでもなんか自信もちょっと自信を持っ って欲しいんですねなんかちゃんといろんななんかいろんなことをうまくだったら誰でもできるじゃんなんで自信がないそんなに自信がないんだって思うちょっと頑張れば全然いけるじゃん俺がかっこいいぜって今日から言う始めましょうさてポイントセッに来たんですよ日本ってさ聞き上手の男はすごくモテるんでしょでも イタリア人の女性だったらそれはダメですそうなぜというとコミュニケーション テ, テーブルにコミュニケーションを取る時に女性が喋って向こうの意見も聞きたいですどうと思いますか今私の話を聞いてるんですかだからんーへーって聞こえちゃうと ななんんかつまんないの私の私ことはつまんないだと思うのはー何がそのええー、自分の意見がねえよってみたいぐらいがうわーってだから私のこと今のこと話してます自分が意見を出してますその意見に対してまた話してますみたいな感じでポンポンポンポ ン, ポンめちゃめちゃ話してめちゃ話してはコミュニケーションコミュニケーションも大事だから聞きず聞き上手聞き上手はダメです ちゃんとこのその話をパって引くものがないととかあでも僕がそうと思いますとかって言ってもいいんですよ全然 OK 話してみたい自分の話を聞いて聞いて話してくれくださいということですさあこれを聞くとまたイタリア人の女性と付き合いたいですか本当ですかちゃんと頑張りなさいよこれを勉強して 自信を持って、ーザーイタリア人ザジ ャ, ジャンってな感じに、えー、なってみてください<笑>で例えばいろんなコメント「ゆり子はどうと思いますか?とかえーすか」とか「え当ですか?」とか私は多分本当普通のイタリア人女性よりがちょっと特殊なものなんですけどこれ今話しするとわからないわけではないいや何回も思ったことがあるんですよはあ、うん なんかもうちょっとこれこれこれしてみたいすげえ痛いっに言うかもしれない<笑>だからそういうことで皆さんはどう問いまいますかまだイタリア人の女性はどうですかとか他 の, の話は聞いたことがありますかぜひコメントにしてくださいあとはチャンネルチャンネルに登録していいねボタンもお願いいたしますゃあまたねガシーガンバれ